ただいまご紹介に上がりました。えー、福島県の県南地区を拠点に活動していますそうそうな、えー。南と申します。ええー、の新曲で、えー、お披露目をこの人たちに持ってこようということですね、えー。まあ、あの、一番最初のエン舞なんで、えー、なかなかね、思うようにいかないこともあるかと思いますが。一生懸命踊りますので、どうかご成のほど、よろしくお願いいたします。それでは参ります。南の仲間で、見よういたします。よろしくお願いいたします。 ここでから出よう。 はい、はい、会場のお客様に感謝。礼ありがとうございました。みなみの皆さん、ありがとうございました。 続きまして茨城県阿見町から来ました天正女人の皆さんですテレビドラマ「金八先生」で見た南中騒 乱, 騒乱に憧れすぐに仲間